スイッチおうおう盛り盛り上がってるぞあーこれええー、前回までのあらすじ動画撮影中に左足が折れてしまった切り返し線人切り返し線人は新しい体を手に入れるため伝説の医者ドクター・ K を訪ねるのであった群れを嫌い権威を嫌い束縛を嫌い専門医のライセンスと叩き上げのスキルだけが彼の武器だ外科医大門カエルくんまたの名をドクター K ・ K ドクター K ・ K できることならあなたに切ってほしい このオペ、私がやる。あんたたちの手には負えないって言ってるの。大丈夫。私、失敗しないので。メス。モノポーラ。バイタル。体温 36.9。血圧110五55。心拍数84でサイナス。うわー かくして手術は無事成功し、切り返し千人は新しい体を手に入れた。大門先生、ありがとうございます。これでまた大好きな剣道が続けられます。敵だろうと味方だろうと、良い人だろうと悪い人だろうと、そんなことは関係ないの。患者がいればオペをして助ける。それが誰であってもね。百種武道具店の動画 こんにちは百秋部特点のうがですやってますかおぼーいや、毎日暑いっすね稽古がほんと大変突然ですけど、この間自転車乗ってたら、工事現場通りかかったんですよ。そしてね、そこの働いてる人とか、こう、旗持ってる人が空調服着てたんですよ。はいあの空調服って涼しいのじゃあ今日の本題です。剣道着に空調服のファンつけてみた。調べたら、実はあの空調服のファンだけ売ってるんですね。amazon で2580円でした。というわけで早速買ってきて、今僕のこ 手元にありますこれを今から剣道着に取り付けて実際稽古してみたいと思います。 最初にお断りなんですけども、まあ、今回の動画ですね。まあ、いわば実験ですよ。まあ、動画として楽しんで見てもらえればいいと思います。あの、うまくいったからといって真似してくださいっていうつもりはないです。うまくいかなかったら笑ってください。あの、子供たちとか学生さんっていうのは昼間やってたりするんですよね。例えば部活動だったら、朝からずーっとこう、武道館の窓とかってこう、閉め切ったまま、部活の4時ぐらいまでね、ずーっとこう、気温が上がり続けてるわけです。4時ぐらいになって、わ部活だーって言って窓を開けたとしても、もうめちゃくちゃ暑いんですよ。で、壁には温度計 がかかってててあの最近なんんでで色分けされてるんですよねグリーンはオッケー黄色は危ない赤はもう無理よもう無理よになってす赤なんです完全にレッドゾーンに、えー、武道館ってもう結構なってるところがいてもう暑いだけでくたっとしちゃう子もやっぱりいるわけですよねそういったのが今年だけじゃなく来年も再来年も続くわけじゃないですかなんでまあ少しでもきっかけになればと思って作りました楽しく見てくださいじゃあ早速ちょっと開けてみます空調ファンセット、えー、ファン2個ケーブル1本 どんな感じかなと。おー、なるほど。はいはい。こういうの入ってて。ファンはあー、なるほどね。おー、ファンじゃん。なるほど。で、ファンが2個と、説明書か。えっ、ー、と、ここはこういう風になってて、外れるようになってて、この間に、えー、穴を開けて剣道着を通して、ここで裏側からくっつけるわけね。はいはい、はい、OK です、OK です。んで、こっちのケーブルが、あ、もう簡単、簡単、簡単。えー、これをここに通して、あ、こんだけなので、これを、反対側を、 通してそれれででこここにモババイイルッッテリーだでこれがスイッチとそれで今モバイルバッテリー持ってきましたこれをこうつけてといいのかなスイッチオンおおううんわ、うん、かるめっちゃ来てるえどっちこっちから入ってこっち来てるのかじゃあこっちが外側だねうわめっちゃ来てるめっちゃ来てるよーいいめっちゃ来てるよこれわかるかなこんな感じねライオンクのたて組がこんな感じです強弱できるんだ強弱があるあー強中弱か はいはいはい、オッケー。それで、えー、まあこういうふうにね剣道着があるとしたら。 この辺につけたいよね。この胴とかのこうじゃ、まあ、袴の帯、腰板の上になるようなところ、この辺ね。この辺にこうファンがくればいいかなと思ってます。さりげなくね。なんだけど、このて直接ここにはつかないんですよ。あの生地が柔らかいん で, で。どうするかっていうと、こういうワッペンがあるんですね。このワッペンを間にかませます。ええー？このワッペンがなんか超目立つんですけど、こんななんの えー、まあ、いっか、内側からワッペンしようか、ね。どっちでも同じだもんね。だから、ちょっとこの青いの見えるの嫌なんで、内側からこ、ね、こんな感じだよね。こんな感じれこれ内側ね、剣道着の内側見てます。内側にこうつけて、えー、土台をしっかり作って、ここに、えー、これを挟み込むと。外からこうかなで。内側からこう止めて、外からこう止めるというわけですね。では、えー、と今ちょっと横でアイロンを温めてますんで、これもうこんだけちょっと待って、説明してもらおうか。空調ウェア加工。 えー、自作キット剥がしたりすんのかな穴なんもしないねうん直でいってんな当て布をしてくださいってことですけどはいじゃあ当て布を持ってきましたこれをこうしてつければいいのねで上からアイロンともちろんこのアイロンの台敷いてますここねいい一体いきますなんか剥がすのかなだよね剥がすよね剥がしますでしたでこっちも剥がしますなんか変だと思ったよこうでしょ剥がしてペリのこうねよしはいじゃあここにくっつく気配なかったもんな当て布をして 上から行きます。どうだくっつかん？あくっつくくっつくオッケーオッケーオッケー！オッケー！くっつくくっつくよしいい。これはアイロン接着でもいいんだけど、できたらここを縫ってやるとより大丈夫ってことでしたね。おおいいよ。いいよ。それで反対ね。当て布をしてこの辺かな。この上からはい、アイロンをしてやります。 でこれができたら冷めるまで待って、えー、ここをねハサミで切り抜くんですよイメージ図としてはこれだからこれねここウィーンってじゃあちょっと切っていきますあーごめんなさいいいのかないやマジごめんなさいよいしょこれは本当に別にあの真似してもらわなくていいんでんごめんなさいね謝りながらやりますはいはいはいでここにこれをこっちからか表側から通して で お, いしょおぴったりじゃんえ入んない入るか結構あ結構おお結構クイッとクイッと結構力いるのねこうしてこのファンをねじ回すと分かりますよよしよしよしよしで反対側もいやいやい い, いいんじゃねおっついてる<笑>で反対側もこれ今内側です剣道着の内側、えー、謝りながら切りますごめんなさいやりたくないですうんよいしょねこれがもしねえ一人でも熱中症減るかもしんないじゃんこれをのけて表側から このファンを通して、よし、結構押し込みます。結構押し込んで、はい。で、上から固定するやつを、クイクイクイッと。はい。というわけで、ということは、剣道着の内側に、これが来るんだね。このファンのこれがね。これが来て、えモバイルバッテリーとスイッチが内側に来るのか。えーと、一応反対側、外側、表側見てみると、こういう形になりましたと。で、スイッチ入れてみますね。スイッチ。 ちお お, お盛、盛り上がってるぞ、盛り上がってるぞ、剣道着が。ああこれえ、えーよくね、はいというわけで、えー、夏の体育館に移動してきました、現在、時刻が2時23分、真夏の一番暑い時です、そして、えー、温度計を見てください、見えますかね、40度、40度湿度が 26%。 この状態でもうね。立ってるだけでもう汗がダ ラ, ダラダラダラ出てくるっていう感じです。窓も閉め切ってこのファンのね。空調服のファンの付いた剣道着の検証をしたいと思います。これ着た感じどうですか？まあここにファンが2つあるんですけどもねで、バッテリーはこの中に入ってます。これなかなかね。切るのが難しかったですね。どうしたっこう？バッテリーとかケーブルがダラーンってなるので、この中にスイッチ入ってます。ちょっと押しますね。はい、おお今着いた。今着いた。今着いた。はい、後ろからこう風が。 来来ててててまます。す。風が来てますここもこってなっなる。はい確かに風は来てます、なんですけどあの思ったのが、ここ、胴紐があるじゃない、これ、胴紐で風の通り道が遮断されて、腕の方までにはあんまり来ない感じかな、であと、ここから抜けると思ったんだけど、ここには来ないですね、あくまでこの中、この胴の中、この中で風が行き来してる感じです。 実験としては分かりました体はですねめっちゃ涼しいですこのファンの音も気になりません落っこちそうだったバッテリーもこの中に収まっててあんまり気になりませんだけどここは同じこのマスクがあるやつねここは同じだから息苦しさは変わんないです面がなければもしくはマスクがなければよかったかなっていう感じですねそれともう一つなんだけどこの今ねジャージ剣道着の人は僕今何も着てないんですけどもそうするとこのファンが なんかやっぱくっつくんですよ体にねでここがもうペタペタして気持ち悪いんでいやーボクシックもし使うんだったら中に1枚なんか着てやった方がいいかもしれないですねじゃあ今日も見てくれてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よー汗やばホームページが新しくなりました剣道具の選び方の動画が100本以上あったりかっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします無料カタログもこちらからプレゼントしています